俺は負けたのかおいで<笑>ジンさあ全人類よ世界を闘争で満たせ 彼そ風間人お前を殺しすべてを終わらせる俺の血を引いていながらこの程度か風間俺はまた守れないのかもろもろの魔が子と罪汚れ清めましょう。